エミリア役の高橋、私って言いそうになっちゃった。私を高橋と言ってしまうほどに3週間のブランクはきつい。エミリア役の私、高橋、リエが毎回異世界から召喚されるゲストパーソナリティとも共に作品の魅力が超伝説、生放送というミスが許されない過酷な夢に立ち向かっていくプラジオ番組です。つらもうさ、毎週やろうよ。<笑> 久しぶりにセカンドシーズンの後半クールがね一段落しましてちょっとお休みをこう明けての4月分の生放送というわけでどうしたどうしたどうしたよ<笑>本当にちょっと久々な気がしますよもう<笑>もうみんなコメントで死に戻ろうって<笑>言われてる死に戻り案件ですね本当にいやー皆さんそんなとこでリゼロロスになっておりますか この言葉もね、リゼロスってもう言えないんだよ。<笑>なんかまさかのさ、うん、我々のね、もうお馴染みのリゼロスと言ったら、あの、アプリになっちゃいましたからね。<笑>うん、一気に終わった時はね、リゼロス、リゼロスって言ってたんですけど、ちょっとゲームの方を指しちゃうので、今後はリゼロロスとちゃんと、ローをね、略さないでロロロロロスとね、言ってくださいませ。はい、ちゃんと発音するのがロス状態のことを指します。<笑>えー、それでは、早速です。